So she's in my room. リーターノーヴィンクレディブルマシンコンテラプションでようこそヤッホー、私は先生だ今、拡声器で話しているの理由はある実験の失敗しちゃったからだ現在に私は放射性だから汚染したくないのよ管理するためにたくさん制度を組み立ったのよもし全てを解決できれば君は私の見習いになることに立つ器であることになるよここにある標識の一つをクリックしてどこに行きたいか選んでねはは<笑>頑張って